はい。皆さん、こんばんは。えっ、ー、と、こちらはアレ、つ、えー、筑波大学のアライアクラスで、えっ、ー、と、これは、プログラミングチャレンジ GB21802 コースの、えっ、ー、と、第2週データ構造です。では、えっ、ー、と、先週のコ先週のクラスで、プログラミングチャレンジって何ですかそれとも、えっ、ー、と、プログラミングチャレンジの、えー、まあ、解けると 書く、えー、ときにどういうふうな考え方が必要かって言いましたが、今週からもう少し具体的に、えー、とアオゴリズムとか、えーと、プログラミングのテクニックとかについてお話したいと思います。今回の授業が、えー、とデータ構造です。まあ、あと、プログラミングチャレンジだけじゃなくても、どのプログラムを書くときにも、えーと、データ構造がうまく選ぶと、 プログラム の, の、えっと、実装の安さ、えっとまあ、ど, どれぐらい、えっと、実装しやすくなるか、あとはこのプログラムの、えっと、どれぐらい効率良 い, いになるのか、大きな影響があります。ですので、この授業ですと、いくつかのデータ構造を復習してで、そのデータ構造がどういうふうにプログラミングチャレンジに使われるかを話します。 えっ、ー、と、教科書でフォローしている方には、えっ、ー、と、この授業が、えっ、ー、と、コンペティブプログラミング本の第2章をカバーしています。あと、えっ、ー、と、まあ、この科目は、まあ、理論の科目ではないんですので、今日は、なんかその、データ構造の理論ではなくて、もっと、なんか、その、それよりも、どういうふうに、 プログラミングチャレンジ。つまり、どういうふうに近いプログラムでデータ構造を使えるのかを教えたいと思います。まあ、この授業の最後に、えっ、ー、と、2つのデータ構造の使い方、そして実装を連絡します。えっ、ー、と、教えますが、その他は、ただまあ、このデータ構造があります。この時に使います。このデータ構造があります。この時に使います。ぐらいの、えっ、ー、と、授業となりますので、ぜひ、えっ、ー、と、見てください。 ま あ, あの、始まる前に、ちょっと先週の、えっと、問題についてをと少し話したいと思います。まあ、えっと、ここは、みんなもうミッチしているの、うん、とプログラムモニターになりますので、まあ、この従業のと76人の中で、まあ、ほとんどみんながと問題を解けているみたいですよね。 まあ、3n プラス1が65人が解けましたし、コストカーティングが70人とか。で、まあ、あと 4, 人 4, 分4問題分ぐらい、60人ぐらいが解けて、で、と 一, 番少ない解け一番少ない問題の中のトラフィックライツでも20人ぐらい解けました。まあ、結構いいとパフォーマンスだったので、皆さん、引き続き、 頑張ってください。なお、先週の問題についてなんですけど、気になるところが、えっ、ー、と、このジョーリージャンパスですよね。ジョーリージャンパスが33人しか、えー、届けてないんですが、そんなに難しい問題ではないんですよね。とぜひ、えっ、ー、と、まあ、ジョーリージャンパスがさリストの最後になるので、一番難しいと 思, 思っている方もいると思いますが、えっと、それではなく、一度すべての問題を読んで、 えっと、どの問題が難しいか、どの問題を簡単か、自分で判断してください。それも、あと、問題の文章を読んで、どれぐらい難しいかどうかを理解して判断することは、とても重要なスキルですので、ぜひ、えっと、やってみてください。あと、えっと、一番少ないトラフィックライツについてを少し話したいと思います。まあ、トラフィックライツがこの問題になるんですが、 トラフィックライツは、まあ、あと、わかりやすい問題で、えー、っと、いくつかの信号があって、それぞれの信号が青、黄色、赤になる時間がそれぞれを変わります。例えば、えー、っと、信号三つを考えると、1、2、3。で、信号一が、えー、っと、 10秒のサイクルで、最初5秒赤で、次は5秒黄色で、で、次10秒がグリーンの感じとなります。ですね。あ、すみません、逆ですよね。 ああ、これはどうだな。オッ o ー。じゃあ、えっ、ー、と、最初、五秒青で、五秒黄色で、十秒赤。で、えっ、ー、と、第二信号が三秒、に、まあ、ま三秒は五秒以上ですね。じゃあ、10秒秒で。ですると、十秒青で、 5秒、黄色で、15, 15秒赤。で、こうすると、な例えば、一番最後が20秒で、青が15秒で、黄色が5秒で、赤は25秒。で、こういうふうな情報でと、あの、まあ、一番最初に0秒の時点で、 すべての信号が青です。で、次はまたすべての信号が青になったときに、いつになるんですかねこれはもう少しきれいに書いてみると。まあ、この問題が、えー、っと、実は1秒1秒ずつでシミュレートするしかないんですよね。あっと、信号位置が10で、ここが、 5秒で、ここが5秒で、これは10秒で、また青く、青になるのは20秒となります。で、2、2、2, 2, 2, と2つ目が15。15ですので、また青くになる、青になるのは30秒で、 で、3順目が15。で、ここが5。で、ここが20ですね。また青になるのは40秒後です。で、ここれが、あと、ここから始まるということですね。ここからシミュレーションは始まって、フォア文で、 一秒ずつ、それぞれの信号が、サイクルのどこにあるのか。これはなんか簡単に、えっ、ー、と、この t がタイムであれば、t モデル、このサイクルかける2、n かける2ってわかると、この t モデル n かける2であれば、あと0から n-5 が、 これは青ですね。で、n-5 から n までは、これは黄色。で、n から 2n まで赤になりますので、この、どの時点で、すべての、えっ、ー、と、信号が、 モデルをすると、ゼロと n 分の間にいるのかをテストすれば、えっ、ー、と、まあ、この問題を解くことができます。ですね。これは全部ですかカウして、つまり、えっ、ー、と、この4は、うんっと、t イクワルミニで、このミニムが、えっ、ー、と、一番青に、一番最初に青になった時点ですね。で、 t-5 時間がリミットだったので t++ でで for each sign それぞれの、えー、と信号で、uh, is sign ist module s i n n cycle、まあ t モードルサインサイクルが、イクワル0から n-5。まあ、あの、すべてのし信号が、えっと t を、えっと t を信号のサイクルをモードルすると、0と n-5 の間であれば、その信号が青になりますので、それはすべての信号をテストすると、あの、この問題を解くことができます。ですね。ですので、ぜひ、 あのまだ全てをべて問題を解いてない方はトラフィックライツとジョリージャンパーを試してみてください。はい、あ と,、えーっとまあ、今週がと授業が火曜日と土曜日がありますので結構あっと重ねますのでとりあえず、まあ、見てる人もいると思うので。 第2週と第3週と第4週の問題を公開しました。まあ、ここで似てる通りに、あともう解け始めた人がいますので、ぜひ、えー、と時間がある間に早めに課題を解くと、えー、とその後で、その時間は他の科目の勉強もできますので、えー、とぜひ時間をうまく作りま使いましょう。 では、えーと、この授業はあと<笑>データ構造を話すために、まずデータ構造のモチベイティング課題を話します。前回の授業では、その8区イ問題について少し話しました。まあ、覚えてるかと思いますが、 えっ、ー、と、ボード N×N のボードサイズにいくつか、えー、とのコンフィギュレーションで全てのクイーンを、えー、と置くことができます。を示したいですね。まあ、ここでわかると思うんですけど、えっ、ー、と、クイーンが、チェスのクイーンが縦横と斜めで攻撃ができますので、 この画像、このイメージで見ると思うんですが、それ、すべてのクイーンが縦横と斜めで、えっ、ー、と、お互いに攻撃はできない。で、このようなコンフィギュレーションがいくつか、い, いくつかあるのかをとカウントしてほしい。まあ、プログラムの概要がこの、これみたいに、フォア文で、すべてのコンフィギュレーションを探して、で、コンフィギュレーションをテストして、テストで えっと、八クイーンがお互いに攻撃ができない場合だと、このカウンターを出します。ですが、そのコンフィギュレーション、まあ、先週も言いましたんですけど、このコンフィギュレーションの数え方によっては、この問題、このプログラムの効率がかはと、激しく変わります。まあ、これはもう一つ、なんか、違う、違う方法で言ってみると、 コンフィギュレーションをどのデータ構造で保存しておけばあといいのかっていう考え方もあります。ですね。つまり、なんかどういうふうにそのとコンフィギュレーションの情報を保存します。3つのアプローチを紹介しますとですね。アプローチ1がデータ構造から考えると、それぞれのクイーンによっては、とその行と列を保存します。例えば、コンフィギュレーションが アレイに入ってて、それぞれのコンフィギュレーションがこういうふうな、えっと、A1、A1、A1、A1、a 8かですね。で、第2のコンフィギュレーションが A1、A1、A1、A1、A2 になります。第3のコンフィギュレーションが A1、A1、A1、A1、A3。など、などです。これを、まあ、こういうふうなデータ構造で全てのコンフィギュレーションをリストするために、N の N 乗の2乗が入る。 ですね、ここが、えっ、ー、と、これは8とこれは8ですのであの、このコンフィギュレーションが、えっ、ー、と、N の2乗になります。で、ここも、えっ、ー、と、クイーンが8、8ありますので、えっ、ー、と、N の2乗の、N の N の2乗となります。結構、当大きいですね。ただし、これを見てるとおりに、A1、A1、A1、このすべて A 行に入ってるクイーンが必ず、 えっ、ー、と、安全なコンフィギュレーションではないですので、その、で、えっ、ー、と、行を消すと、このコンフィギュレー、このコフィギュレーションの数を激しくさ、えっ、ー、と、下がります。これは、えっと、アプローチの第二。それぞれのクイーンを一つの行 A, B, C, D に固定する。固定すると、データ構造には行のデータをもう 入って、入らなくていいってことですね。ですので、このデータ構造がそれぞれのクイーンに対して、えっ、ー、と、列だけ書けば結構です。ですので、このデータ構造がアレイの中でアレイを入って、それぞれのアレイが、えっ、ー、と、8のインタジャーだけを入れれば結構です。例えば、コンフィギュレーションロが0ロ0 0 0 0, 0つまり、それぞれのクイーンが違う列に 違う行為にいますが、すべて同じの列。で、コンフィギュレーション1が、えっと、ラ, とラストのクイーンが列を移行されます。コンフィギュレーション2が、ラストのクイーンが列を移行されます。ですね。まあ、前回もお話 し, しましたけど、これは、えっと、N の N 乗ですね。なんか8クイーンの中で、それぞれ8ですので、8×8×8×8。N の N。<咳> n の、L、乗になりますが、こういうふうになりますが、えー、っと、なんていう、これは、<咳>あの、まあ見てる通りに、それぞれの、すべての国が同じ列になってますので、これもなんかもったいないですので、列と行がそれぞれ変われば、もっと、えー、っと、レプレゼンテーションが少なくなります。 それはアプローチさんですね。それぞれのクイーンに、えっ、ー、と、行を固定します。まあ、これはアプローチと同じです。で、それだけじゃなくて、それぞれのコンフィギュレーションが、えっ、ー、と、クイーンの列の数字ではなくて、列の数字のパーボテーションです。つまり、クイーン0が0列にあれば、クイーン1は必ず0列にいない。クイーン2が必ず0列にいない。ですね。 それはどういうふうにデータ構造で表示できるのか。まあ、一つの方法が、えっ、ー、と、string ですね。文字列。文字列で保存。なんで文字列かというと、文字列で、そのクイーンをそれぞれの列で保存すると、あと C++ の STL のアルゴリスムの中で、next permutation というクラスります。この next permutation が、まあ、文字列に対してその文字列の パームテーションをどんどん変わっていくことができます。これは、あ、コードがなかったですね。なんかこれは、まあ、あの C プラスプラスの String Next Permutation で調べていくと、こういうの String が Next Permutation で続いていくと、すべ て, てのコンフィギュレーションをテストすることができます。これはまあ先週も見ましたんですけど、こ, ういうふうにこのデータ構造で Permutation をストアすると、えーと これはえっと4万ぐらいのパノテーションだけですので、まあ、それは全てをテストするのはまじ、えっと、コンピューターの作度の中ではま あ, あり得るスピードですよね。ですので、<笑>あのプルーニングということは、なんかオリスムの考え方だけじゃなくて、プルーニングするときにデータをどういうふうに保存するのかをとても重要なこととなります。これは、あの、課題01です。 課題2が、えっ、ー、と、ハノアの塔の問題。ハノアの塔の問題は皆さんは知ってますかハノアの塔の問題はこういうナイメージで見ているとりに、3つの塔があります。塔 A と塔 B と塔 C ですね。で、塔 A でこのディスクが並んでます。上のディスクが小さいで、下のディスクが、えっ、ー、と、大きくなります。これが、えっ、ー、と、どういうふうに、 進む問題かというと、えっと、こんな感じです。3、まあ、つの塔で<咳> A 塔と B 塔と C 塔で3つのディスクだけ考えると 3, 2, 1. ハノアの塔のルールが大きなディスクが小さいディスクの上に大きなディスクを置いてはいけません。ここは見てるとおりにディスク3の上にディスク2、ディスク2の上にディスク1があります。ですのでディスク A からディスク B1 を移動するとコンフィギュレーションはこんな感じになります。A、B と C だと ディスク3がここにいて、ディスク2ここにいて、ディスク1はここにいます。で、このコンフィギュレーションからどのコンフィギュレーションに行くことができるかというと、まあ、このディスク、次はこのディスク2を移動すると、ディスク2は A から B を移動することはできません。なぜかというと、ディスク1は小さくて、ディスク2は大きいですので、上に置くことはできません。ですので、えっと、ディスク2は C に移動することは可能です。で、このコンフィギュレーションに、このコンフィギュレーション1からコンフィギュレーションに行って、このコンフィギュレーションに、コンフィギュレーション3で行くと、あとこのディスク3が B に移動することができないし、C に移動することもできる。A にはディスク3があって、 B にはディスク1があって、C にはディスク2があります。ですので、えー、っと、ディスク1は C の上に移動することができます。ですね。で、これを続くと、A は3、B、ディスク何も入ってないし、C はディスク2。 1というで、このルールで、えっ、ー、と、等から等へディスクを移動することができます。ハノアの等の目的が、えっ、ー、と、A からすべてのディスクを C にい、えー、と移動することです。ですので、次は、えっ、ー、と、3が B に移動して、1は A に移動して、2は B に移動して、です。1は A に移動して、 B に移動して、次は 1,2,3 っていう動きができます。で、それを繰り返して繰り返して、すべてのディスクを移動することができます。では、このルールがわかると、えー、っと、その A から C にすべてのディスクを移動する、えー、っと、アウゴリズム、プログラムを書くことが必要です。それは、 どういうふうにこの問題に対して、どのデータ構造でこの問題の状態を保存することができるかちょっと考えてください。はい。えっ、ー、と、ビデオをポして考えている方はいくつかのアイディアが現れたと思います。例えば、3つの文字列で A と B と C でそれぞれのとにどのディスクが入ってるか、どのディスクが入ってないか。 ですね、あ と,、えーとまあ、ディスクのポジションですよね。一つの行列でディスクロ、ディスク1は ABC、ディスク2は ABC、ディスク3は ABC、ディスク4は ABC とかですね。いくつかの、えー、とデータ構造が考えられる。まあ、それぞれのデータ構造が利点と欠点があると思いますが、一番考えないといけないところが、そのデータ構造があれば、ディスクの動きは どういうふうにプログラムできるのかですね。まあ、ここは、えっ、ー、と、とても面白いデータ構造を紹介したいと思います。それは、このグラフです。このグラフをよく見てください。このグラフが、えっ、ー、と、すべての可能な状況を表しています。例えば、 えっ、ー、と、すべてのディスコは A にいると、サンディスコの場合ですね。AAA A, A の状態になる。で、一番小さいディスコを動くと、グラフのその、えっと、ま、すべては A にいると、えっと、一番小さいディスコは B に移動するか、C に移動するかしかできないんですね。例えば、ここは B に移動すると、こんな感じになります。 C に移動するとこんな感じになります。で、一番小さいなディスクは C にいた場合だと、あと真ん中のディスクと一番大きなディスクは A になります。この状況からどこで行くのか。まあ、一番小さいディスクを B に移動する。それとも、えっと真ん中のディスクを B に移動するんですね。BAA と CBA。で、えっと、また一番小さいディスクが C から A に移動すると ABA に移動ます グラフの ABA に行きます。まあ、これを見ている通りに、このグラフの辺を沿っていくと、ハノアの等の全てのステートに行くことが可能です。ですので、このデータ構図、このグラフを持つと、A から C まで全てのディスクを移動する問題が、このグラフの最短経路、 を見つける問題と同じ問題と。これはなんかあの難しい問題の解け方の一つのコツです。なんかこの問題が難しくて解け方がわからないですが、この問題が他の解け方がわかる問題に移動するデータ構造を見つければ、その解け方がわかる問題のアオゴリスムで問題が解ける。なんかグラフの中で えっ、ー、と、最短経路を見つけると、なんかその重みのないグラフの最短経路を見つけると、まあ、皆さんが知ってる、えーと、幅広くよ、幅と、幅より短、幅<咳>優先探索で解くことができますよね。ですので、なんか、あと、新しいアオブリスムを作るではなく、まあ、この問題をグラフで表示して、グラフで調べることができます。 ここのメッセージがあの、データ構造によっては、課題のアオグリスムが変更することが可能です。ぜひ、えー、解き方がわからない課題が出たら、この問題転換の考え方を試してみてください。では、えー、と初回問題の最後の問題です。 これは今週の課題の一つです。Army Buddies, UVA 12356。Army Buddies はとても面白い。あ, とあまり難しくないけど、えーと、解け方はすごい面白い問題です。この問題は何かという と, と、人の線があります。1234S までですね。で、その人の線の後 に, 行くの後には、えーと、そのクエリー。 えー、K のクエリが来てます。これはちょっと描いてみると分かりやすいかもしれない。ここですね。<咳>まあ、人の線があって、例えば10までいくと、7までいくと、1、2、3、4、5、6、7。で、このクエリだと爆弾です。 例えば、クエリー1、2から4っていうことですのですかっ て, っていうことは、2から4のライン、えっと、ラインが爆弾になりますので、いなくなります。ブーン。で、えー、っと、次は、6と7。6と7だと、ここが爆弾します。あ、すみません。6と7ですね。ここがなくなります。 こんな感じになりま す, ですね。それぞれのクエリーの後に、そのクエリの一番右と一番左を表示してほしい。例えば、クエリ1が1が2から4ですので、2の一番右が1、2の一番左が5。ですので、アウトプットがここを見ているとおりに1と5となります。クエリ2が6と7、6と7がいなくなると、 一番右が5。一番左はないから、まあ、この、し、が、入れます。で、このクエリー、1と1を見ましょう。1と1、まあ、1はいなくなるときだと、まあ、一番右がない。で、一番左は、ここないですけど、ここもない、ここもないですが、ここは5がいますですね。だから、アウトプットが、 0と五です。では、この問題はどういうふうに解くことができますかビデオをポーズして少し考えてみてください。じゃあ、続きましょう。まあ、あの、この問題の、この、この課題の、えっと、問題になるところが、まあ、ここを見てるとおりに、この人たちが、 いなくなると1と5が隣同士になりますのでそのつながりを、えー、と表示しないといけませんですね、うん、まあそのつながりが変わっていくっていうデータ構造を考えるとまあそれはえっ、ー、とリンケードリストですよねなんか プログラミング入門で学ぶと、人ードリストですので、1の左は2、2の左は3、3の左が4。で、いなくなると、その真ん中の、えっと、セールをカットして、1の右が4、4の右が1。まあ、これは、えっと、まあ、答えが、正しい答えが出るんですけど、こういうふうなプログラムを試してみる、えっと、送ってみると、あの、 time limited exceeded が出てきます。時間切れです。なんで時間切れが出るかですね。まあ、アオゴリズムはこんな感じになります。この人の並びは、人のリストがリンケードリストとして表示する。で、それぞれのクエリで、リンケードリストの中で、第1の人と第2の人を調べます。これは N ステップがかかるんですね。N 人がいて、 1,2,3,4, なんかそのリンケードリストだから一つずつを歩くこと必要ですので、あの、N, N ステップがかかります。で、えっと、M クエリがありますので、それぞれ、それぞれのクエリに対して N ステップが繰り返しなきゃいけないんですので、このオブリスムが NM ステップにかかります。NM ステップがそんなに あと、大きくか、あと、大きく見えないと思うんですけど、問題文をもう一度読むと、S、つまり人の数と B、つまりクエリの数が最大10の5ですので、10の 5×10 の5が10の10。で、10の10だけじゃなくて、いくつかのケースがありますので、10の10のかける K。ですので、これは、まあ、1秒で書く、えっと、書くのは、 ちょっと遅くなりますね。じゃあ、もう一つの解く方がありますかまあ、ヒントとしては、問題なのは、一つずつ歩くと、時間が間に合わない。ですので、例えば、えっと、100人目をチェックしたいときだと、1、2、3、9じゃなくて、直接100人に行きたい。ですね。 だけど、リストが変わっていく。ね。真ん中の人がいなくなりますので、それはどういうふうにチェックすることができますかじゃあ、答えを見ましょう。まあ、前のも、前の回答の問題は、えっと、すべての人をさ調べることは N をかかります。N じゃなくて、OFN で、えっと、それぞれの人の 場所を調べたい。そのためにインデックスを使うことは重要です。あとは、とそれぞれの人に対して、左の隣さんと右の隣さんのインデックスもキープすることが必要です。ですので、アイディアとしては、2つのネイボー ア, ヘイアレイを使います。右の隣さんのアレイと左のお隣さんのアレイ。 状況状態はこんな感じですね。あとまずは0、1、2、3。0の右に1がいます。1の右に2がいます。2の右に3がいます。3の右に誰もいないからマイナス1。で、逆に左の隣さん。0の左はマイナス1。1の 左, 左は0。2の左は1。3の左は2。ですね。で、例えば1と2に爆弾があって、1と2がなくなります。 その時だと、2の右の隣さんが0の右の隣さんになります。で、1の左の隣さんが3の左の隣さんになります。このアップデート、このチェックも o ーアップ1かかりますし、このアップデートも o ーアップ1かかります。そうすると、それぞれのアップデートが o ーアップ1になりますので、 このプログラムのコーストが O f m だけです。では、みんなを考えて欲しい質問。この R と L をこういうふうにアップデートするときに、どのプログラムを書けばいいんでしょう、まあ、?R をアップデートすると、L をアップデート。まあ、右をアップデートすると、左をアップデートするのは、それぞれ一行でアップデートできますので、ぜひ考えてみてください。 では、あの、これはイントロダクションの終わりとなります。見てと、見てるとおりに、データ構造の選択によっては、あといろいろな、えっと、まあ、データ構造の選択はとても大事な選択となります。正しいデータ構造を選ぶと、なんかその、アオグリスムのタイムコーストとメモリコーストが変わります。あとは、プログラムの、えっと、 実装が簡単になったり、あと難しくなったりします。ですね。プログラミングコンテスト専用のヒントとしては、できるだけポインターを使うデータ構造を使わないようにしましょう。なぜかというと、まあ、早くプログラミングしているときだと、ポインターは見つかりにくいバグの原因となりますので、できるだけポインターを使わないようにしましょう。あと、ポインターを使うと、なんかそのポインターのヘッドとか、 そのセンティネルとかを作らないといけないですので、それもなんかプログラムがどんどん複雑になっていきます。あと、あの、ここのアーミバディスのヒントとしのように、大きなインストラクトルじゃなくて、複数のインデックスを使いましょう。そうすると、えっと、それぞれのデータストラクトルが、えっと、まあ、ライブラリー通りのデータストラクトルを使いますので、プログラムがわかりやすくなす。 もちろん、あの、身近なプログラミングチャレンジの課題じゃなくて、あと、大きな企業用のプログラムですと、あの、その大きいストラクトを使いたいと、使い、あと使うのが、の方が、プログラムを処理しやすくなりますので、整理しやすくなりますので、あの、何をプログラミングなな、何の目的にプログラミングしてるのかによっては、それもなんかそのデータ構造の選択がとても重要なので、 このプログラムは何の目的なのかこのプログラムは誰が読むなのかこのプログラムはまた使うなのかすべてを考えながら、えー、とデータ構造を選びましょう。あと、とても重要なことなんですけど、自分の好きな言語 Java とか Python とか C++ とかの、えー、とネイティブなあのデータ構造の使い方を学びましょう。では、これは introduction、えー、のビデオの終わりです。 次はそのデータ構造についてをもう少し詳しくお話したいと思います。ぜひご覧ください。